卵一個も買えなくなる暮らしがすぐそこまで迫っているのかもしれません。どうも、政治いろいろの学部です。不動産高騰や労働者の過剰優遇など、国民を完全に無視した失策を連発するムンジェインですが、ここに来ていよいよそのつけが全部回ってきているようです。 中央日報からの引用です。韓国の生産者物価指数が2008年の世界金融危機以来13年ぶりの最大上昇幅となった。国際原油価格の上昇に加えグローバルサプライチェーン問題などで物価上昇圧力が高まった影響だ。先行指標の生産者物価が大幅に上昇し、 消費者物価が上昇する可能性も高まっている。韓国銀行が19日に発表した2021年10月の生産者物価指数によると先月の生産者物価指数は 112.21 だった。昨年10月 103.01 に比べ 8.9% 上昇し世界金融危機当時の2008年10月 10.8% 以来13年ぶりの最大上昇幅となった。4月以降最高値を7ヶ月連続で更新した。先月の生産者物価指数を引き上げたのは工業製品価格だ。国際原油価格と原材料価格の高値が継続しながら石炭石油製品 12.6% と第一次金属製品 2.5% 価格の上昇が続き、工業製品の生産者物価指数 114.75 も1ヶ月で 1.8% 上昇した。電力、ガス、水道、廃棄物生産者指数も1ヶ月前に比べ 2.3% 上がった。生産者物価指数の上昇幅は今月から縮小に向かうというのが寒銀と予想だ。 国債原油価格と原材料価格の統制が弱まっているからだ。韓銀の関係者は、先月の生産者物価指数の上昇は国債原油価格が急激に上昇したためとし、今月は国債原油価格と原材料価格の上昇が鈍ったり下落する動きを見せ上昇幅が縮小すると見られると述べた。10月の 国内供給物価指数は前月比 1.4% 上昇した 115.46 だった供給者物価指数は国内に出荷または輸入される商品とサービスの価格変動を測定した指標国内に出荷または輸出される商品とサービスの物価を測定した総産出物物価指数は前月比 1.0% 上昇した 113.25 だった。とのことで、いかがでしょうか。生産者物価とは、原材料費や水光熱費など、商品の生産そのものに関わるコストを表した物価で、私たち消費者が店頭で直接見にする販売価格とは区別されています。もちろん、生産者物価が上昇すれば、それに付随して、 消費者物価の動きを見る上で極めて重要な指標とされています。韓国国内で生産者物価が上昇している主な要因としては、原材料費の高騰や新型コロナウイルス感染拡大に伴うサプライチェーンの混乱などが挙げられ、世界的な問題にもなっています。ここでちょっとおかしなことがあります。 生産者物価指数は確かに前年同月比 8.9% 上昇となっていますが消費者物価指数の方は前年同月比で 1% 前後の上昇幅にとどまっています消費者物価指数は基本的に生産者物価指数の後追いで上昇していくものですから今後さらに上昇してくる可能性は十分に考えられますただ 生産者物価数との上昇幅の差がこれだけ開いているというのはやはり経済の原則に反しているわけでどこかで歪みが生じていると言わざるを得ませんそれはつまり価格の上昇分が現場に転嫁されていないということを意味しています生産者物価すなわち商品の減価が底上げされれば物流や供給販売など それ以降のプロセスに携わる人員のコストにも反映されるのが当然の流れです。しかし数字上そうなっていないのは生産コストの増加を人的コストで吸収しきれていないということになります。思い切り単純化して言えば現場の労働者が無理をさせられているということになるでしょうか。企業コストの中で最も削りやすいのは人件費ですからね。 韓国が抱える爆弾はこれだけではありません。先日 GDP 比で見た家計債務の残高ランキングで韓国がワーストワンであることが発表されました。家計債務とはざっくり言うと家庭の借金のこと。公表された統計では韓国の一般家庭のうちおよそ 50% か所得の4割以上を利息返済に回している という現実が浮き彫りになっています。それはまさに借金を借金で返す生活であり、火の車にほかなりません。家族世帯だけでなく単身世帯でも事情はかなり深刻です。韓国ではジャックンにもクレジットカードの利用がかなり広まっており、その副作用としてカード破産のリスクも高まっています。韓国はかつて 通貨危機の後遺症により、これからは現金よりカードをどんどん使おうよという政策を大々的に打ち出しており、その名残で現在でもクレジットカードやキャッシングの利用が当たり前になっているのです。あるいはもともと手元にお金がなくても欲しいものが目の前にあれば買っちゃおうという国民性なのかもしれませんね。これまでは多少の借金があっても、 低金利政策によって何とか踏みとどまっていた国民ですが、主要銀行が大幅な利上げに踏み切ると発表していることからピンチに立たされています。金利が引き上げられるということは利息が増えるということで、毎月の返済金額が増加するということ。ただでさえ利息分の返済が精一杯という過程が多い中で利上げが観光されれば、 いよいよ自己破産に向かう過程が増えてしまうのは目に見えています。その上、生産者物価の上昇。原価の高騰はいずれ現場にも跳ね返り、消費者物価の上昇を招きます。それはもちろん、物の値段が上がるということです。利息返済さえ危ういというのに、目の前の商品が買えなくなってしまっては、国民の暮らしは果たしてどうなってしまうのでしょうか 文在寅はおそらく国民の暮らしがここまで破綻している状況に対し何の危機感も持っていないのでしょうね。何にしろあの人の頭の中には対人前になんとかレガシーを残さなきゃという妄想しかなく、この後に及んで北朝鮮にお金をあげるよと言っているぐらいなのですから。もう救いようがありませんよね。 韓国で大規模なデモやストライキが起きないのが不思議なぐらいです。このままの状況を放置すれば、いずれ消費者物価も大幅に上昇し、物の値段が上がることで、国民生活はギリギリまで追い込まれることでしょう。ムンジェインも、どうせめちゃくちゃな政策を連発するのなら、開き直って、令和の特性例ぐらい出せばいいのですが、その勇気はないみたいですね。